はい。おはようございます。ラスカルでございますい。今日はちょっとね、もう寝起きでして、ごめんなさい、なんか髪はこんな感じで。ちょっとね、アイロンはかけてきたんだけど、ま、寝癖治ってるかな大丈夫。で、今日はね、まあこれ、寝起きにある企画をやろうと思いまして、というのも、この寝起きの朝から焼肉を贅沢にしたいなと思います。昨日ね、精肉屋さんで 和牛のカルビとかステーキとかが売ってたのでそれを買ってきましたんでちょっとね買ってきたお肉紹介させていただきたいと思いますまずこれねこのね包装が生肉屋さんっぽくていいよねはいはいっと映ってるかなこれまずこのね和牛のカルビ約ね1 3キロほどありますこれちょっと寝起きでマジ食えるかな<笑>続きましてとよいしょはいこれ ちょっと白飛びしちゃってるかもだけど、和牛のロース肉、しゃぶしゃぶ用なんですけれども、これをね、焼きしゃぶで食べていこうかなと。で、プラスアルファ、こちらね、近くのスーパーで、和牛のサーロインステーキ、これがね、半額で2枚売ってましたんで、これもね、本日は贅沢に食べていこうと思います。 で、生肉屋さんで買ったお肉なので、もちろんね、生肉でございます。まずは、これ焼肉用に下味をつけていきたいなと。とりあえずね、もう朝でめっちゃ腹減ってるので、早速ね、調理に移ろうと思います。 で、今回作る焼肉の下味なんですけれども、なんかネットで調べてたら、あの、試して合点って番組で、以前ね、まあ、お店のような焼肉が家で味わえるみたいな特集をやってたらしくて、まあ、そこにね、下味の調理方法が出てたらしいんですよ。だからね、今回はその調理方法をネットに従って、まあ、忠実にね、作っていきたいと思います。 この下味が、まあ、牛肉 200g に対しての分量なんですけど、まあ、今回ね、1300なんで、まあ、ざっくばらんに1200と計算いたしましょう。これによると、まず塩が 200g に対して 3g ということで、ま、シンプル6倍で、サブ618で、18g 入れていきましょう。塩18と。よし。で、 ニンニクは 2g ということで、今回は 12g と。で、ちょっとね、生がないんで、これね、チューブで、今回は代用します。続いては、こちらのごま油と。これをね、大さじ1杯らしいので、大さじ6杯ですね。6杯って多くねほい、ほい、ほい、ほい、ほいと。よし。で、これ最後がね、胡椒なんですけど、 適量としか書いてないので、もう適量が分かんねえよな。もうこの量になってくると。これぐらいもうちょいこれぐらいでいっか。そしたらこれ、ベースが完成ですね。そしたら、ここのボウルの中に、このお肉全部入れていきましょう。よいしょ。ほいほい。い。オッケー。これをムラのないように揉み込んでいくと。 いやもうこの量を仕込むのは業者よ業者。家じゃやらんって。<笑>こうやって改めてちょっと仕込んでみると焼肉ってタレにつけて食べるものだと思うんだけどそもそもがさ結構塩とか入ってんのね。 そしたらひとまずねこれ仕込みお肉の仕込みはこんな感じでオッケーですかね一旦ねこれをちょっと寝かしていきたいと思いますそしたら一旦ね寝かしている間にこちらのお野菜たちも切っていきましょうこれ本当にさ焼肉の撮影するたびに毎回思うんだけどお肉の盛り付けとか野菜の盛り付けとかさ本当に焼肉ってムズくない基本的に僕盛り付けのセンスがないんでこういう作業がマジで苦手なんですよよし そしたらこれ野菜切り終わりました。まあさっきのお肉寝かせるって言ってももうのの10分経ってないんだけど、もういっか。<笑>今回ね、盛り付けするお皿、こちらでございますね。よっ。そしたら早速お肉持っていきましょう。 いっとこんな感じ盛り付けこんな感じでいいかなでこれ焼き野菜をさこっち側にこれ絶対下持っていくまでに崩れるじゃんやべえ続いてロース肉やっちゃおうかなこちらのお肉もね和牛でございます 刺しがめっちゃ綺麗に入ってる。そしたらここにお肉も乗っけていきまして。でき、これやば。最後にこれお肉をこうと。おい、できました。はい、こんな感じでね、お肉盛り終わりました。で、本日はプラスアルファ、これね、産地と キムチなんかも用意してありますので、このサンチュキムチ焼肉のセットに白いご飯を添えて、スイーツなんかもちょっと和菓し用意してありますので、このね、最高級焼肉セット食べていきましょう。ということで、ただいまね、焼肉の下味だとか、まあね、盛り付けすべて終わりまして、お部屋移ってきました。画面越しの威力やっべえな、これ。 ね、生肉なんで、まあ、傷んじゃうといけないからもう早速ね食べていこうと思いますいただきますしたらひとまずこれ火つけていきましょうおえこれちょっと今回のためにさこれ買ったからさ使い方全然わからんだけどあついたついたちょっとねこれ鉄板あったまるの時間かかるんで先にねビールいかしてもらってもいいですかちょっとこれ いっちゃいましょう、えー、それでは皆さん乾杯とあ寝起きのビールうま<笑>めちゃめちゃ背徳的だね焼肉のたれ用の受け皿忘れた<笑>で今回はこちらね土定番荏原黄金の味中辛でございます の鉄板温まってきたそろそろ。融資いっちゃいますかあ、いいね。まずね、これ、一枚目。見えますまずね、こちらの一枚目のお肉、焼いていきましょう。いいねうわ、いい音してるね。この辺とかもういいんじゃない一枚目。ほら。あ、いいね。あ、いいね。ちょっとこれいっちゃっていいですか うーわーこんな感じっすよ、お肉。うまそう。ちょっとね、まずはそのまんまでいただきます。<笑>やらかい。あ<笑>お肉もやらかいし、油が最高に甘いわ。<笑>ちょっとね、こちら。 タレにつけていただきたいなと思いますこれはライスだ<笑><笑>うーんあこれやばいなうーん うわめっちゃ幸せ。なんだこの朝焼肉。やべえ。一枚一枚結構細切れっぽくなってるのも多いから、これ焼いていくの大変だな。でも普段皆さんも焼肉とか食べに行ったりしますうちもね、近所にめちゃめちゃ美味しい焼肉屋さんがあって、まあ、家のね、ご褒美みたいな感覚で行くんですけど、やっぱね、焼肉って幸せになりますよね。うん。ね、いつ食っても幸せ。 うん、うま っ, っ若い頃焼肉ってご飯と食べる美味しいもんってイメージだったけど年取ってきてねお酒が好きになってくるとやっぱりなんかお酒のための焼肉って感覚になってきてるんですよね。 僕もね、えー、この前、3月で誕生日迎えて31歳になったんですけど、やっぱりね、昔に比べて年々ご飯に合うおかずってよりかは、お酒に合うおかずを探しがち。ちょっと見てこれ。もうこんな感じでさ、お肉まとめ掴みして、口いっぱいに入れると、またね、それはそれで幸せなんですよ。 うーんうんまこれねシンプルにこれキムチご飯も美味しいからこれもうこれね間違いなく美味しいんですよこんなのは美味しいに決まってんだうん 今回ね、こっちのお肉は、いわゆるカルビだけなんで、油っぽさがね、だんだんだんだん、溜まってくるね。ちょっとお野菜もこれ、取れば、焼いていかないとやばいな。あじゃあ、えしたらこれ、山中ですよ、山中。よっ、あれ、カルビ。2枚ぐらい乗っけちゃおう、えー。ちょっとキムチもね、これ乗っしちゃいまして、こんな感じで、いただきます。 産地と焼肉を合わせること考えた人、マジで天才だと思う。<笑><笑>ちょっとしいたけもいい感じに。 ネギもいい感じになりましたよ。とこれお野菜もいっちゃいますか。うん。うん。おいしい。赤赤そしたらね、そろそろ一発焼きしゃぶいきませんこれ。ちょっといっちゃっていいですか じゃんうーちょっと、順序間違えたわ。これ生卵割んないと先に。生卵に、ちょっとね、焼肉のタレ、追加して。いや、まじ、そんなことやってる場合じゃないんだって、もうひっくり返さないと。ほら。やべ、やりすぎた、やりすぎた。ちょっとこ取っちゃおう。もう、こ取っちゃおう、取っちゃおう、取っちゃおう。火入りすぎちゃうから。え、ちょっと行くよ、これ。これ。見えるこれ。これ、こんな感じですよ。<笑>これ、いただきます。 <笑>これ今日間違いなく1位だわほんとね高級店の焼きしゃぶって感じ う, うわ上品ねこれいやこんなのさお店でもなかなか食べたことないけどこうやってね家でたまにする贅沢ならありだなうん うんうんうん、あとね1個今思ったんだけどこれ焼きしゃぶじゃないや焼き好きだわ<笑><笑>ちょっとこれ汗止まんなくなってきたぞあっちやちあっちや<笑><し><笑>やっとこれでね焼肉本気スタイルでございますいや今日これさご飯もラーメン丼にこう漫画思いでね用意したんですけど全然足らないわ まあそりゃそうだよね。こんだけお肉あったら足りるわけがないよね。今日ばっかしはもうちょっとあってよかったなうん。もうこの辺でね、ちょっとロースの方も片付けていかないとね。 これ、それこそ、しゃぶしゃぶみたいにさっさとでも食えんじゃね店舗じゃないからやめた方がいいんだろうけど。ちょっとこれぐらいもうちょいか。うまいマジで、このロース、何回食ってもうまいな ちっっとさきご飯なくなくゃいましたまだこの焼肉用のお肉半分ぐらいしかいってないよそしたらそろそろねこのあたりでいい頃合いだと思うんでステーキ肉を焼いていきたいと思いますちょっとまだねシーズニングをしてなかったんでそし<音声>たらこれ1枚焼いていっちゃいましょうか すごい、これ一面。マジ肉やん。で、ちょっとね、これを焼いてる間に、そろそろね、味変が欲しいので、言ってた甘いもん食べていきましょう。今回ね、用意した甘いもん、こちらでございます。和菓子屋さんのみたらし団子。で、まだね、ちょっと大福とかデザートあるんだけど、それはね、後々紹介しましょう。それ、やっぱりこれ、うまマー<笑>いただきます。 コンビニとかスーパーとかレジの横に置いてあるみたらし団子の10倍は柔らかい気がするほんとなんていうかねかろうじてこの餅としてこの形を維持してるってだけもう入れた瞬間ねとろけますうーんそんなことしてる合間にステーキいい感じなんでちょっとひっくり返しましょうか。 うわあ。うわ何これ。見てこれみんな。めっちゃうまそうじゃない。ちょっとその間に一個大福も食べちゃおうかな。これ豆大福ですね、定番の。うん。はい、これね。豆大福でございますね。うん。 やべえなこの大福だったら無限に食えるかもしれんこれはもう立て続けにこれよもぎいくしかないでしょこれもまたこれさ持っただけで分かるのよこのやわらかさおいしいおっぱいのと甘いののこのコラボレーション反則ですわ<笑>これそろそろいいかな お、いい感じです。いい感じです。ちょっとごめんなさい。行儀悪いんですけど、切らずにね、このまんまいかしていただきます。うん、まっ。え、ナイフいらないじゃん、これ。 柔らかすぎごめんなさい皆さん今日のご飯120点満点ですこれもうやばいわこれはね贅沢の極みですよ最後のステーキもドンといやーこのビジュアルは何回見てもすげえわよしお肉いきますかこれ ちょっとね、こっちは違うお肉らしいんですけど、まあ、さっきのねステーキとどれだけ違うのか食べ比べてみましょうあ、こっちの方が脂が甘いぞあこれやっべえなこれこんないい肉大量に久々に食ったわ<笑> うん。うん。うん。でももう美味しくってことで、これ焼いてるものをわったら、今日の焼肉は終わりにしようかな。ちょっとね、今鉄板の上に乗ってる野菜たちは、 入れたばっかなので、ヒートローの結構時間かかると思うんですよ。まぁ、あ、ちょっとお肉は傷まないように、今回ね、お肉はもうここまでとして、夜ね、食べる予定なので、先にね、ちょっとこれ冷蔵庫に入れていきます。ちょっと今ね、お肉を冷蔵庫に冷やしに行ったら、まぁ、あ、昨日もうすでにお買い物に行ったのか、夜の食材がありまして、怒られるかもしれない。 じゃあ今日はね、この椎茸が最後の一口でございます。うーん。うま、ん。はい。ごちそうさまでした。ということで、本日はね、まあちょっと寝起きに和牛を使った焼肉をたらふく食べてきましたが、全部。 どれも最高に美味しかったです。まあね、満足感はめちゃくちゃあるんですけど、まあ、僕の中的には、その満腹っていうのはまだまだかなってところではあります。ただ、最後までね、こうやって最高のお肉、もう最高の、ね、食材たちを最後まで食べれたってこの幸せでね、もう大満足でございます。まあね、ちょっと和牛とかを揃えて焼肉をしようと思うと、家でね、買ったとしてもなかなかの値段になっちゃうので、 まあ、そんなにね、頻繁にはできないとは思うんですけど、疲れた日とか、頑張ったご褒美とかに、こういったね、和牛の焼肉食べてみて、もうその疲れをね、一切もう吹っ飛ばして、もう最高のね、晩飯にするのもいいんじゃないかなとは思います。ぜひね、皆さんも、このご時世ではありますので、なかなか焼肉屋さんに行く機会少なくなってると思いますが、ご自宅でね、目いっぱい贅沢をして、美味しいご飯楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。